でからずっっててかっのので、もえなれうん怪物にやられたの。 東京からキャンプ・ピアリーにある士官学校への参加要請が来た訓練は朝5時からだエイデンのことも知られている CIA にようこそ夕べ異変が起きた道を作ったのエイデンの世界をアイすごく疲れたこれ以上無理来るジョーディー何をした もう私のことは放っといてじゃなきゃ次は皆殺しにする。